この政府にてこのメディアありとでも言うべきでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。なんとも間の抜けたというか、のんびりしているというか、世界の状況や自分たちの置かれている立場というものを全く認識できていないと思ってしまう記事が、 朝鮮日報に掲載されていますのでご紹介します。朝鮮日報の記事を一部引用します。中国がオーストラリアに対する経済制裁を本格化させて2年が経過する中、両国の対立はますます鮮明なものになっている。米中対決よりはるかに殺伐としているという評価も出ている。オーストラリア政府は 中国の圧迫に屈さず、むしろ国防力を育成し、中国に依存してきた輸出市場を多角化するなど、真っ向から対応を強化している。オーストラリアメディアによると、スコット・モリソン首相は、今年の初めに赴任した、中国中国大使の会談要請を最近まで拒絶し続けている。ケビン・ラッド元首相など、 モリソン政権に先立つ4人のオーストラリア首相はいずれも在任中に中国大使と会談した会談拒否の事実がメディアを通じて知れ渡るとモリソン首相は先月26日取材に応じて中国がオーストラリア閣僚との対話を拒否している状況において首相として適切な対応だと考えているとして 会談受け入れは中国に対し弱い姿を見せることになるだろうと語った。合中両国の関係は2018年にオーストラリア政府が同国内での 5G の展開に中国企業の参加することを禁じたのを契機として悪化し2020年4月にモリソン首相が新型コロナウイルス感染症の起源をめぐる 独立的な調査をししたたこととで貿易戦争へと発展した中国は同年5月に一部のオーストラリア産肉類の輸入を中断しオーストラリア産の麦に対してアンチダンピング課税を課した11月にはオーストラリア産ワインに最大 200% の関税を付加しオーストラリア産石炭の輸入も中断した 在郷中国大使館は同年11月、オーストラリアメディアを呼んで、オーストラリア政府の14の対中政策を挙げた文書を配り、関係正常化のためには当該政策を是正せよと要求した。だが、こうした中国の圧迫は、オーストラリア政府がアメリカとの安全保障協力を強化する契機となった。オーストラリアは、 昨年9月、アメリカ、イギリスと3カ国安全保障協力隊オーカスを創設し、原子力潜水艦の建造技術の移転を受けることとなった。オーストラリアは今後20年間で100億オーストラリアドル、現在のレートで約9260億円を投じ、東部の海岸に原子力潜水艦の建造施設と、 基地を建設する予定だオーストラリア政府は中国に代わる市場の確保にも力を注いでいる。オーストラリア政府は今月2日、インドとの経済協力貿易協定 ECTA に署名した。外信によると ECTA は自由貿易協定 FTA の前段階で、オーストラリアがインドに輸出する物品の 85%、 インドがオーストラリアに輸出する物品の 96% について関税が撤廃される。オーストラリア産ワイン、ロブスターなど中国の制裁で被害を受けた分野が関税引き下げの恩恵を受ける見込みだ。外交関係者の間では来月行われるオーストラリアの総選挙の結果によってはオーストラリアの対中政策のスピード調整が 行わわれれるるこことととともあり得るがが大きなな流れは変わらいいいだろうという見方が多いとのことです全体的に、なんだか中国とオーストラリアがバチバチやり合っているみたいだぞという、なんとものんびりしている雰囲気を感じます。中国とオーストラリアの対立を対岸の火事と見ているとでも言いましょうか。もしくは、自分たちには関係のない 遠い国の出来事と見ているとでも言いますか。オーストラリアと中国の対立というのは、もはやオーストラリア、中国両国だけに関係していることではなく、世界を巻き込んだ出来事だという認識が全くできていないようにも思える、人と事な記事のように思ってしまいます。オーストラリアは2015年に、オーストラリア政界切っての親中派と言われた、マルコム・ターンブル氏が首相に就任すると、 中国寄りの政策を展開しますターンブルシは中国について中国はオーストラリアと共に抗日で戦った最も長い同盟国だと述べるなどオーストラリアにとって最大の貿易相手国である中国を最重視する政策をとってきましたターンブルシの息子が中国共産党党員の娘と結婚していることも関連していたかもしれません 一方でターンブル氏は2015年の首相就任後、東アジアで最初の訪問国に日本を選択し、安倍首相との会談では、日本の平和安全法制の支持自衛隊とオーストラリア軍の共同訓練の推進などを表明し、親中派ではあるものの、それはあくまでオーストラリアの国益を毀損しない範囲での親中だったとも言われています。 このあたりはムンジェイン政権とは一線を隠していますね。オーストラリアの国益を既存しない限りとはいえ、味方によっては行き過ぎた中国寄り政策だったともいえ、それが直接の原因になったかどうなのかは定かではありませんが、ターンブル氏は2018年に辞任に追い込まれています。代わって登場したのはスコット・モリソン首相ですが、 モリソン首相もターンブル氏と同じオーストラリア自由党の所属です。親中かどうかは置いておきますが、基本的にはモリソン首相もターンブル氏と同じリベラル派と言っていいでしょう。にもかかわらず、モリソン首相の対中政策はターンブル氏とは明らかに違い、中国には屈しないとたびたび明言しています。2020年11月には来日して、 菅義偉首相と会談し、安全保障や防衛分野、経済分野での協力関係を強化する日豪首脳共同声明に署名しました。この時、モリトン首相は菅義偉首相をよしと呼び、私のことはスコモと呼んでくれと言ったと言われています。米中の狭間で揺れ動いたオーストラリアは、 日米豪意のクワットが明確な形になり、中国がますます横暴になっていくのを目の当たりにし、ついに我々は自由民主主義陣営の一員だ。中国には決して屈しないと宣言したに等しいのです。オーストラリアのこの動きを見てもわかる通り、2020年前後から世界はすでに自由民主主義陣営対 独裁主義陣営の戦いの下中に入り込んでおり、今回ロシアによるウクライナ侵攻によって、それはすでに戦前ではなく、戦中に途中にしてしまったと言っても過言ではないのです。自由民主主義陣営は各国すでに騎士を鮮明にしており、独裁主義陣営もまたロシアを非難するか否かという点において、騎士を鮮明にしていると言ってもいいでしょう。言うなれば、さきの 国連人権委員会によるロシア追放の投票において、賛成票を投じた93カ国は自由民主主義陣営だと宣言し、反対票を投じた24カ国はロシアや中国のやり方についていくと宣言したに等しいわけです。このような状況下で、韓国は一応自由民主主義陣営に名を連ねているものの中国からは 三不一元を強いられている属国であり、自由民主主義陣営からは、このコウモリ、本当に味方かと大いに疑われているわけです。自国のこのような状況も理解できず、なんだか中国とオーストラリアが揉めているみたいだねと、呑気に伝えているのがこのニュースという気がしてなりません。まあこれが韓国だと言ってしまえばそれまでなのですが、客観的判断というのが、